ということでですね、最近あのー、うるさいって言われてね、僕の声がでかすぎてね。はい。でもね、テンション上げないとね、皆さんね、はい。最近ね、言われるんですよ、あの、昔のね、動画 見, 見返した人たちが、誰だこれみたいな。<笑>一つだけ言わせてください、えー。無理にテンション上げてます。なぜなら、YouTuber まだね一本も飲んでないので、まあ、これからねキーワ上げたいっていう時にね何を食うかとこちらでございますなすですね何度も言ってるんですけど野菜あんま好きじゃないですよこのなすは好きなんですよこの大好きなすこれね一番お味しさで方皆さんに教えちゃいますので期待しててくださいリュウジのバズレシピはいということでですね じゃあ、早速やっていきたいと思います今回はね小さめなす3本大体ね240から 50g の茄子を使っていきます、えっと、僕の新刊のラズメシなんですけどね唐突なあ宣伝ねこれねちょっと確認していいですか野菜がたっぷり取れてね非常にいい本なんですよね皆さんこんなに簡単なのこれ誰でもできちゃうわこれやべえわこれということでやっていきたいと思います ナスの殻を作る上で一番大切なことこれはですね食材の心を感じないといけないと麦とホップこれを飲んで植物の気持ちを理解したいと思いますいただきますやっていいですかもう あのもうねつまみが欲しいんでねえっと茄子なんですけどもまあこうヘタはね切り落としちゃってください3本ずつやっていきますよはい茄子はね油との相性がいいからね唐揚げにするとまあうまいんですよ茄子はねこっちからこう乱切り回しながら切っていく一口サイズに こんな感じですね。で、これを、えー、と3つともやっていきます。これぐらいの大きさになるとね、彼の芯もいい感じですからね。はい、ちょっとね、えー、と大きめのボウルに移して、えー、いきます。じゃあ、ここに、えっ、ー、と、ね、白だしねの。僕はいつもヤマキの白だし使ってますからね。はい、これね、大さじ3入れちゃってください。揉み込むんですよね。揉み込むことで、これね、あの、 ナスってねスポンジみたいになってますんで果肉がねこうやってねやることによってよくね染み込むんですねあのちょっとねスパイシーなのが好きな方はここにねあのおろし生姜とかおろしにんにくとか入れても美味しいですよキュッと絞りながらやるとねそうするとナスが元の形に戻る時に吸い込むんですよね出汁をねこんな感じで全体がね染みたらですね常温で大丈夫です、えー、と15分 置, 置いておきましょう ははいそれではですね油を1センチぐらいそこ1センチぐらいで大丈夫です揚げ焼きになりますんでねで、えー、と中火にかけますで温まるまで放置しておきましょうこんな感じでねこう衣をつけていくんですね結構ね厚くつくんですけども厚くついて大丈夫ですからちょっと厚めにつけて最後に軽くはたくとでこれねつけたらねあの即揚げてくださいねこれね今度は中火でやってます 僕ね、このレシピ大好きなんですよねで、まあ、入りきらなかった部分はねまたあ、えー、と後で揚げていきましょう白だしと茄子の上がる香りですねそれをおかずにしてうこれがね料理の醍醐味ですよ皆さんやってみてくださいねこれね是非ねこうやってひっくり返していきますねで全体を揚げていきます もうバットを用意しておきましょう全体がねちょっとね茶色くなってきたらもうね上 が, 上, がり上がりますんでこんな感じでねほらほらあいい上がり具合いい上がり具合だなこれいい上がり具合です皆さんうまいぞこれはちょっとね固まってるところもあるんですけどもこれはね後でね、えー、っと剥がせますからね油ちょっと よ, よく切ってもらって約束された勝利 茄子を生でで食うとしたら塩もみですね薄く切って塩で揉んでいただいてやっていただくと茄子の浸透圧でこうクニュクニュっていうのがねあのシャクッとするんですよね昔はねスってあのアク抜きしなきゃいけないって言われてたんですけども今のスってアク抜かないでも全然うまいです最近の茄子はねすごく美味しくてそのままやってもアクないからアク抜きしなくても平気食材って進化してるんですよ実はね調理法もね進化しないといけないんですよねだから昔のように あのアク抜き必要なものもありますもちろんナスに関してはあく抜きしないでもさほど変わりませんうまそうだねこれね<笑>上がった油のフレッシュな油の香りこれはねああこれはねやっぱりね自宅で新しい油で揚げないとこのフレッシュな油の香りっていうのはね味わえないうん すみませんじゃあ盛り付けていきたいと思います盛り付けですもうねガッツリほらザックザクですよこれ皆さんうまいよこれはいいじゃないのであればで結構なんですけどもレモンを添えてください今回ねあったんでね生のレモンを添えてありますこれねあるとねあのピリッと、えー、さっぱりといただけますねなすの唐揚げの完成でございます<笑> では、できましたので、いただきます。いただきます。ああいただきます。じゃあ、ちょっと開けといて、いただきます。おお。完璧だね。この動画見た人。 全員やってほしいちょっとレモン絞っていやいやいやいやこれはうますぎるわ止めてくれ俺を俺はまた撮影が残っているんだ う, <笑>うまあ酒飲みの人は、ね、もうちょっと塩を振ってね、えー、名刺に上がってもいいかもしれないですけどいや まあ、いいよちょっと会心ができないので手で食べていただいていいですか<笑>、うん、手でつまんでおいサクサクだね中ジューシーでしょ中ジューシー味も染みてるでしょ味めっちゃ染みてるね、うん、おつまみだね<笑>初めて噛んだ時にサクっていったあとにナスの油添ったナスジュワッてサクジュワなんですよねこれね、はい、味変していいですかこれちょっとブラックペッパーブラペですね 裏手をちょっとをかけてわ お, お前合うなこれ単勝いきますパラッとかけてたまらんこれ次の撮影なかったらこれ全部食うんですけど哲也君も達也君も食べたいと思うんで残しておきたいと思うんですけども野菜部族の皆さんこのチャンネル野菜あんま使わないんでね僕が嫌いだからなんですけども 野菜嫌いの僕が考えたこのバズレシピベジメジぜひちゃいけないですよほとんど未公開レシピですからうん幸せぜひ皆さん作ってみてくださいどれぐらい締め込むってやってたっけちょっともう見て哲也哲也さんちょっとそれそ の, その素晴らしい本を見てちょっと 何, 何分ぐらい漬けとくって書いてあるぞ だしのレシピだから忘れちゃった。な白だしを揉み込み約15分置く15分え ?15 分置くだけでいいのすごいよねこれ